北朝鮮がいくら吠えようと、自立は自立として残るんですよね。どうも、政治いろいろの学ナです。北朝鮮の党機関士が、1910年の日韓併合条約を非難する記事を発表したとのことです。連合ニュースの記事を引用します。 北朝鮮の朝鮮労働党機関紙、労働新聞は24日、1910年の韓日併合条約について、日本の詐欺、ごまかしによる違法な文書だと強く非難した。今月29日に韓日併合条約交付から111年となるのを前に、労働新聞は、日本がこれまで我が民族に負わせたあらゆる苦痛と に対する代償を必ず支払わせなななければならないと強調した記事は社会科学院歴史研究所の研究者、蘇・ジョンホ氏に質問する形式で、韓日併合条約の違法性を一つ一つ説明。日程こそ、朝鮮人民の一千年の宿敵とし、過去の罪悪をひとときも忘れず、代償は千倍にして、 支払わせなななければならないと主張した別の記事では、丸76年となる浮島丸事件を取り上げた。1945年8月24日、強制徴用された朝鮮半島出身の帰国者などを乗せて韓国・プサン港に向かっていた浮島丸は、日本近海で原因不明の爆発事故により沈没し、数百人が犠牲になった。労働新聞は、 偶発的なな事故でなく日程が緻密に企たたの殺人犯罪と非難した一方、対外宣伝用ウェブサイト、我が民族同士は、先頃、日本の防衛省が防衛白書を小中学生向けに解説するための資料の中で、独島日本の領土のように表示したことを、子供たちを軍国主義思想に洗脳し、復讐主義の感情を吹き込んで、 最新ののの道に駆り立てるものだととと指摘したとのことです残念ながら北朝鮮労働党機関紙、労働新聞の文章は掲載されておらず、日韓併合条約の違法性を一つ一つ説明という部分に何と書かれているかはわかりません。北朝鮮の研究者がどのような説明をしているのか興味ありますけどね。 このソ・ジョンホという研究者は、日程こそ朝鮮人民の一千年の宿敵と言っているみたいですが、何を言っているんでしょうか。新象膨大、白髪三千条は、宗主国、中国の千倍特許かと思っていましたが、どうしてなかなか北朝鮮も負けていませんね。まず彼らが言う日程が文字通り大日本帝国のことを表しているのであれば、 日本がその名称を用いていたのは1935年から1947年まででしょう。とても1000年もありません。1000年前といえば1021年頃、日本では平安時代中期です。朝鮮半島と交戦状態に陥っている時代ではありません。それから約600年後、豊臣秀吉のいわゆる朝鮮出兵が起こります。 実はそれより遡ること約200年ほど、1419年に朝鮮半島国家と日本は交戦を行っているんです。あまり知られていないこの戦いは、欧米の外交と呼ばれています。当時朝鮮半島を支配していた李氏朝鮮が、宗氏が治めていた対馬に侵攻した戦いです。諸説ありますが、李氏朝鮮側は総勢 一万七千二百八十五人。守る宗氏は大将宗貞盛を筆頭に約六百人ほど。勝敗は火を見るよりも明らかと思われますね。ところが、宗貞盛を中心とした津島勢は、李氏朝鮮軍を圧倒。これも諸説ありますが、李氏朝鮮側は二千五百から三千七百人もの損害を出し、津島勢の損害は二百人ほどだったとも言われています。 損害の数については、朝鮮側、日本側で人数が大きく異なっており、諸説入り乱れる原因ともなっているのですが、明らかな真実なのは、攻撃を仕掛けた李氏朝鮮側が撤退したという事実です。かつて、パククネ元大統領が、加害者と被害者の立場は千年経っても変わらないという、いわゆる千年半の発言をしましたが、この論理に則って言えば、 日本側は明らかに侵攻された側であるこの大江の外交の被害を訴えてもいいってことになるんですけどね。この大江の外交が豊臣秀吉の朝鮮出兵に影響を与えたかどうかは定かではありませんが、これも一説によれば豊臣秀吉の目的は朝鮮半島ではなく明、当時の中国大陸だったと言われています。豊臣秀吉自身も空入り、 雷鳴討入りという言葉を使っており朝鮮などただの通り道目的は民を打ち果たすことだというこの説には相応の信憑性があると思いますつまり古代はいざ知らず中世から近世にかけて朝鮮半島の国家が日本にとって脅威であったことは一度としてなく少なくとも日本から見て朝鮮半島国家が宿敵であったことも一度もなかったわけです 宿敵とは長年にわたる、または幾度となく刃を交えて久しい敵対する相手の意味です。良きライバル関係にある相手のことという意味も持ち、言い換えるとすると公敵種という言葉になるかと思います。朝鮮半島国家から見た日本は宿敵なのではありません。無理やり言うとすれば天敵の方が近いでしょう。当白木連合軍の勝利に終わった 約束の絵の戦いを除けば現行応援の外交文禄慶長の駅と朝鮮半島国家側の干渉に終わった戦いは一度もありません日本と朝鮮半島国家とは宿敵なるというような公的主関係ではなく一方的に日本が強くあった関係だったと言っても言い過ぎではないでしょう日韓併合についても同様です日韓併合は 当時の国際法に則 っ, ったものであり、条約交付に際して、時の大韓帝国皇帝、純僧が交付した直輸にも、韓国の統治権を従前より心身より申したる隣国大日本皇帝陛下に乗与し、日本帝国の文明の神聖に服従し、幸福を享受せよ。南寺新民は朕のこの意をよく耐えせよ。 という言葉からも明らかなように、韓国からの申し出に則 っ, って併合したというのが文化しようがない事実です。さらに言えば、なぜ順粋は自ら国の統治権を放棄し、日本に譲与したかというと答えは至ごく簡単です。弱いからです。労働新聞が言う詐欺・ごまかしを行っていたのは、日本でも日韓併合条約でもなく、他ならぬ大韓帝国政府と、 そこに住もう人々だったのですそして、詐欺、ごまかしの果てにとうとう国を維持することもできなくなり、統治権を譲与しただけの話なのです。日韓併合条約を違法としているのは現在、韓国と北朝鮮しかありません。欧米をはじめ、ほとんどの国は合法と言っています。時は列強主義の時代です。 今の感覚でこの時代のことを語るのは適当ではないでしょう。当時の肌感覚で言えば、弱いことは罪であり、だからこそ列強各国は国共兵に励んだのです。これは当時においては決して罪悪なのではなかったのです。朝鮮半島に住まう人々が宿敵と千年恨みたいのであれば、怠惰、詐欺、欺慢、ごまかしの限りを尽くし、 最終的には国を乗与する以外なくなってしまった当時の朝鮮人の無能さを恨むべきです。そして自らを顧み、なぜ国を乗与するような羽目になったのかをしっかりと顧み、反省して次に生かすこと。これこそが必要なことなのですが、そういったあたりに全く焦点を当てていないこの論調。新法という言葉ととことん無縁な人々なのだなという感想しか出てきませんね。